ございますえっと寝起きなんで顔は控えさせてもらうんですけど今日は試合の日の朝のルーティーンっていうんかなルーティーンを撮っていきたいと思いますえで今日は8時スタートなんですけど私は今5時でえっといつも試合の3時間前には、えっと、起きるようにしてますでもここのエアビーは、えっと、ゴルフ場から5分なんでそんな早く起きる必要ないんですけど 起 き, て き, てえー、起きましたってことで今から用意したいいと思いますいや今洗面所に来たんですけど試合の日の朝は、えっと、日本におった時は結構ホテルとかにバスタブがあったから湯船に使ってたんですけど、えっと、アメリカのバスタブに浸かりたくないので軽く、えっと、シャワー浴びて、えっと、化粧をして、えー、まずそれがルーティン最初にやることです。 で、それが大体30分ぐらいで化粧も入れて終わるんで今からやっていきますえー、っとそれでいつも朝はえっとコーヒーを飲むのがルーティーンなんでコーヒーを入れていきますまだ入ってないけどこんな感じですはい、えー、今シャワー浴びてえー、っと化粧もしたんですけどえー、っと今からこのストレッチポールでえー、っとストレッチと軽くウォームアップ をしていきます。だいたいいつも20分ぐらいです。この時点で起きてから50分ぐらい経ってますって感じです。ではやっていきます。はい、えっと今ストレッチを終えて、えっともう1時間ぐらい経ったんですけど、毎朝試合前に。 えっともう朝ごはんを絶対食べないとダメなんですけど私小さい時に朝ごはんをずっと食べてこなかったんで、えっと、動かないと朝ごはん食べれないんでということで20分ぐらい軽くウォーキングしてから朝ごはん食べますではめっちゃ綺麗あ映らんけどはいはいえっと朝ごはんを作りました えっと、出発30分前なんやけどいつもスムージーは絶対飲んでいつも朝はパンが好きなんですけどパンとフルーツを食べたいんですけどパンを今週買ってなくてちょっと節約ででいつもお昼のために食べようと思ってた食材が残ってて明日チェックアウトなんでこれを食べます。だいたいたご飯を あんまり白いご飯食べれないタイプなんでえっと何ていうの佐藤のご飯の半パック分とお肉と私海苔大好きなんで海苔でーすでは行ってきますはいえっと今ゴルフ場に到着してえっと今は7時半なんなんかスタート間違えちゃ、えって、と、8時スタートやと思っとったらえっと9時スタートで私が起きたのは6時でしたで今は7時半でこれから1時間半ぐらいだいたい パターしてショットしてアプローチしてパターしてみたいな感じでやっていきまーす。では行きまーす。はい、まだ、あ、球練習が終わって三十分前ぐらいなんですけど、パターして行ってきまーす。はーい、今練習も全部終わって今からスタートしてきまーす。時間がないんで行ってきまーす。 はい、皆さんお疲れ様です。えっと、今試合が終わってホテルに帰っあ、エアビに帰ってきたんですけど、えっと、今日は一日自分のルーティーンをとりました。で、えっと、いつもはだいたい試合のスタートの3時間前ぐらいには起きて、えっと、すごい私、朝起きた時、すっごい体冷え性冷たいタイプなんで、えっと、だいたいシャワーかお風呂に入って、そっからちょっとだけメイクして、 で20分ぐらいウォーミングウォームアップで、えっと、ストレッチとちょっと軽いトレーニングをして、えー、散歩に行って20分ぐらいで、えー、ご飯食べて行くっていうのが自分の流れです。でたい、えっと、1時間半前ぐらいにはだいたい会場入りしてそっからあ最初は短いパターンをちょっとだけやって。 ストローク確認してから1時間前ぐらいにショットしてえっとあとロングパッド、ショートゲームアプローチとかをちょっとやっていくっていうのがえっと自分の試合の朝のルーティーンですでえっと大体私は結構試合の日の朝すごいリラックスしてるタイプでなんか結構小さい時は試合に集中するために携帯とか見たあかんみたいな。 言われとってんけど今はもうガンガン YouTube 見ながら朝ごはん食べてますでえー、っとねだいたい日本におった時はなんか朝の練習場の球がステップアップは限られとって30球しか打ってなかったんでもうちょっと短い時間でアップしてたりしてたんですけどアメリカに来てからは無制限なんで結構朝球打ってます。 って感じですかねだいたい朝のスケジュールはそんな感じでやってますもっと詳しく撮れたらよかったんやけど、えっと、私も1人でやってるんであんまり試合みんな集中してやっとと時に日本語でやってますみたいなのちょっとなんか恐縮やったんでできなかったです。でえっと今週終わって3週間空くんで。 まあ明日最終日残っててあんま調子良くないんですけど、とりあえずアンダーパーで<笑>一日上がれるように頑張りたいと思います。では、えっと、これが私の朝の、試合の日の朝のルーティーンでした。では、さよなら